はい、じゃあこれハブのボタンを押してくれまいいすか。い、うん、回、うん。そしたら長押し3秒。V ハブってところ。そうそう。はい話してみて。そしたらなんか出てるよね文字がね。 を取りますはい、見えてます。今、今これで、ブルーにつらかった、はい。センサーを。気圧センサーとかも入っちゃって、るので光とかね、これでオッケーです、はい。そしてね、ボタンを押すと、こ, こ, これはこれでいいかなって。はい 今度ですねこのボタンを押すと今温度が出るわけ今 26.9 度が出るでしょはいでこれが入れると温度が変わってくれればいいんだけど、はい、っていうことでちょっとやってみて落ち着いてやってくれればいい焦、はい、ること、ね、はないね温度が下がるかどうかそうそうそんな感じシュワッてねおおって下がってる もうクレヨンちゃんと重曹で温度が下がるってことは分かるね。 まだちょっと下がるのかもしれないけど。たぶん25だんですか。いや27。27あじゃあ、うん。ひやっとする。